無論です我らがこの世界に訪れてから向こうの世界は悠久の時が流れたもはやハルチカ様にあたなす相手などとうに土に帰っていますだからどうか怒りを鎮めてくださいませぬかどれだけ時を経ようとも我が身に受けたことは忘れぬ我が姉 我が一族が我が身にした仕打ち我を捨てた恨みすべて返してやるううち違うそうじゃないそうじゃないのその怒りは間違って。 お願い。話をいいなならぬと言っている逆らうかみゆき一族の末裔めならばならば。 我が糧となるがいいややめろそんなことをすればみゆきが眷属と混ざって止めなきゃ行くぞ ん俺が行こ通正門 どう戦うべきか俺が受けて立つ